いやー、12月ついに来ましたねということで、本日はですね、こんな感じでございます。さあ、テレビ放送、遊楽園再放送、ジャンプフェスタ、残響参加、紅白歌合戦ということで、まあ、本日はですね、刀鍛冶の里編の、まあ、最新情報が解禁されます。12月の主なイベントをすべてまとめていきたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さん最後までご覧ください。はい、ということでもう早速、やっていきましょう<音声> さあということでまずはですね12月の10日から見ていきましょうということでこちらでございますねさあ朝放送の無限列車変号日本一周到着式なんですがまあこちらはですね8時から8時半で放送でございますでまあ目覚まし土曜日で放送なんですけども内容に関しましてはですね無限列車変号っていう現在ちょっとね走ってる広告のまあ車がいるんですけどもそちらがですね到着するまあ様子っていうのを生中継で放送するみたいでございますでまあ出演にですね煉獄強二郎さん役 の日野ささととしんんんだったりとかかアニプレックスの高橋ながはい、ということで、まあそんな様子をですね、目覚まし土曜日にて朝の8時から放送ですよ、ということみたいでございますね。さあ、これはまあ一応前座的な番組なんですけども、まあ、そんな夜にですね、なんとね、えー、ちょっとエグいんですよ、ということで、こちらでございます。さあね、まあ、その日の夜、12月10日の夜といえば、まあ、テレビアニメ無限列車編第1話の放送ですよね、ということで、まあ、夜6時半からはですね、 えー、無限列車編の去年やった新作の放送があるんですけども、まあ、なんと夜7時からはですね、こんな感じで劇場版無限列車編の放送もございますよということで、まあ、かなりエグいんですよということで、まあ、この12月10日の夜はですね、まあ、夜の6時半からま、無限列車編を一挙放送するよっていうね、まあ、日なんですけども、まあ、皆さんが求めてるのはここじゃなくて、まあ、これなんですよね。まあ、放送後にはなんと、新シリーズであります、刀舵の里編の最新情報の解禁が決定というところで、 でまあ、みんなも楽しみだし私も楽しみなんですがまあ、そんな最新情報どういった情報解禁されるのということでこちらでございますねさ最新情報はですね PV ですね新予告 PV が公開されますよということでまあ、こちらの無限列車編の放送した後にまあ、新予告 PV が公開されるんですがまあ、この流れ去年もありましてですねこんな感じでございますねえ有格編の時も同じような流れでまあ、予告 PV 公開されたんですがまあ、その時に解禁された情報が ですね主題歌声優放送日で初回1時間の放送が決定というねまあ、お知らせが公開されたんですよということでまあ、今年もですね刀鍛冶の里縁の新予告 PV っていうのはこんな感じになりそうだなと思っておりますはいということでまあ、今年も刀鍛冶の、まあ、主題歌声優放送日初回1時間の発表なんかがあるかなと思っているんですけどもまあね最低限公開される情報としましては放送日と主題歌に関しましてはねまあ、確実に公開されるかなと思ってますね、まあ、あとは 声優さんですよね主に登場する上限のりの声優さんとかは、まあ、解禁されるのかなって感じなんですけどもねまあ、初回1時間放送だったらいいなと思っておりますでまあ去年はですねこんな感じで無限列車編の新作の発表もありましてですねなんと遊惑編だけじゃなくて他のサプライズ発表もあったんですよねということで今年もですねえ刀火事だけじゃなくて新作の発表なんかが、まあ、もしかしたらあるかもしれないよということでございますんでねまあ、その辺も楽しみにしておきましょうということでございますでまあそんな 12月の10日のタイムテーブルなんですけども、こんな感じでございますね。まあ、朝の8時から目覚まし土曜日の放送があって、まあ、夕方5時から私の生放送が開始されます。で、まあ6時半から無限列車編の放送開始で、まあ、放送後に刀鍛冶の里編の新予告 PV が公開ということで、かなり楽しみな日なんですが、まあ、そうですね、私は夕方の5時から生放送を開始させていただこうかなと思ってるんで、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。さあ、続いてですね、12月の17日でございます。で こちらなんですけども、遊格編の再放送があるんじゃないかなということで、まあそうですね、12月の10日におそらく発表があると思うんですけども、まあ、予想ですね、あくまで予想なんですけども、12月の17日から、まあ有格編を再放送を特別総集編で行うとしたらこんな感じだよということで、まあそうですね、放送日に関しましてはこんな感じの予想ができるかなって感じなんですけども、え31日に関しましては、逃走中の放送がね、まあ、決定してるので、フジテレビはね、ちょっと無理かなと思って、 でまあ1月の7日がまあ最終回の放送日なのかなーって感じなんですけどもまあそうなると刀鍛冶はその翌週あたりかなーって感じなんですけどねはいということでまあ一応ですね土曜プレミアムで放送するんじゃないかなと思ってますねえ優、ー、格編の再放送を土曜プレミアムで、まあ、総集編で公開するんじゃないかなと思ってるんですけどもまあ時間帯としましてはこんな感じでねまあ21時から23時10分という形でですねまあ放送するんじゃないかなと思っておりますねで一応現在ねこんなね 感じででででで放放送送ラインナップえ調整中とととといいいうううここ決定しないんすすよねねね編の放送が、ねまあ、そうです、ね、ある可能性まはい、ということで、じゃあ12月の18日見ていきましょうということなんですけども、この日はですね、ジャンプフェスタがありますよということで、ジャンプフェスタ2023なんですけども、まあ、一応ジャンプフェスタに関しましては、2022年の12月の17日から開催でございます。じゃあ18日には何があるのということなんですけども、こちらでございます。 ますねえ、鬼滅の刃のステージプログラムがございますでまあ12時45分から1時25分の40分間の開催でステージがあるんですがまぁ、あ、そんな内容がですねこんな感じでございますねはいなんとですね時藤無一郎君役の川西健吾さんとえ、観路寺光さん役の花澤香菜さんがいらっしゃいますよということでこちらがですねえ刀鍛冶の里編のまあ、ステージプログラムだよということなんですよはいということでまあステージ内容刀鍛冶の里編なんでねまぁ、あ、かなり楽しみなんですがまあ、最新情報 の解禁なんかかも40分間あるよとととといいいいううここでで一応見込まれままれすすねはい、ということでございます12月の18日もかなり楽しみでございます。さあね、12月の18日のタイムテーブルなんですけども、こちらでございますね。さあ、私はですね、11時から生放送を開始させていただこうかなと思っておりますね。で、まあ、12時45分から鬼滅の刃のステージプログラムがあるよということで、まあ、かなり楽しみでございます。はい、ということで、じゃあ続いて見ていきましょう。さあ、続いてはですね、12月の31日のこう 紅白歌合戦でございますこちらでございますさあエメさんの出場がですねなんと決定いたしましたが初出場なんですがさあ今年エメさんはですね何を歌うかどうかまだ決定はしていないんですけどもこちらでございますねエメさんは2022年アニメ鬼滅の刃遊郭編の主題歌残響参加と朝が来るを担当ということでまあ、紅白歌合戦ではですねこのメドレーを歌うんじゃないかななんてね私は思っておりますね主にこの2曲を歌っているということでまあ、鬼滅の刃遊 編メドレーみたいな感じでね、まあ、残響参加が行われるんじゃないかなと思っておりまして紅白歌合戦かなり楽しみなんですよということでそんな紅白歌合戦がですねこちらでございますね、えー、午後の7時20分から11時45分で開催だよということで、えー、7時20分から開催なので私はちょっと見たいなと思うんですけども、えー、残響参加生ライブやってくれたらマジで嬉しいなと思っておりますねということで紅白歌合戦でエメさんが登場するよということでかなり楽しみでございます さあ、ということで、ま、今回こんな感じなんですけども、え、来週ですね、まず生放送を行いますよということで、5時から生放送を行うんで、ぜひぜひ遊びに来てください。え、刀舵の里編の最新情報の解禁がありますので、ま、皆さんでぜひぜひ一緒に楽しみましょう。さあ、そして12月の18日には、翌週には、あの、鬼滅の刃のステージプログラムもありますので、生放送やらせていただくので、ぜひぜひ遊びに来てください。ということで、ま、2週間連続生放送するんで、ま、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。 では、皆さんまた来週お会いしましょ う, う